こんなやつをね、うん、お互い描いたね、うん、お、タイムマシンあったら、どこの時代に行きます恐竜みたいなみたいですか恐竜しちゃうかないや食われるやっぱ食われる恐竜すごいなぁ西武開拓時代西武って池袋線とか灰<笑>島線とかあれ違うそれ作ってる時じゃなくて、あのー、西武開拓時代こう… おすごいすごいこれこれこれえー、うまっ、うん、ナポレオンえ<笑>あの違う夢の国 の, あの赤い土のこう山のジェットコースターあるじゃないですか水あるやつ水じゃないほかあのグルの方にあるビ ッ, ビッグなほうマウンテンみたいなやつ、うん、あれが西部開拓時代でしたあれは現実世界なんで夢かイメージイメージあの頃の年代にふん。 不安感？めっちゃ難しい話してますね。番<笑><笑>。<笑>え、海外の話？うんはあ、海外なんだ。ギー。百六十五番通れ。ペ ー, <笑>ーンみたいな。<笑><笑><笑><笑>違う？そうじゃない。<笑>そうじゃない。<笑>そない<笑>打っちゃった。打っちゃった。それかそれかうもう自分が明らかに生きてない未来。 あ、未来かー、うん。生きてない未来だったら行ってみてもいいかなって確かに、だって空飛ぶ車とか。見てみたいな。あるんじゃないかな、なそのうち。うん、で逆に、車じゃなくても人が飛ぶかもしれませんね。うん。<笑>アイアンマン。<笑>シュッシュッ<笑><笑>ねえ。いいですね。楽しそう。そんな夢の話も膨らみました。うん、今までに西部開拓自体分かってません。うん、後で、後で教えて後後。後でちょっと詳しく教えて。セ 劇, 劇, 劇まあ。 あのこう持ってて、からから草がで足コロコロ回ってきて、バンってやつです。あ、五本目で打つぞ。一、二、三。<笑><笑>ああなんか聞いたことあるな そ, そ, そういうの。いいな楽しそうだなと思って。それ見たいんだ、うん。目の前で見てみたい。へえへえ<笑> た<笑>まましし私ちょっっっっと関関西西のの方方じゃゃゃないいいいいで反応が悪かか<笑>いらっしゃいますかららすすあの方はきっ。とと相当なりままままうすすすすすすごいあがざせんあのんた 何だろう系<笑><ビ><笑><わあ><笑>かわいかかなな可愛っっっったたよいいいいででででですすすすちちょょととんんみませんね私はちょっとあ特別わ<笑><笑><笑>たたこの動画そこそこがきついからさ。<笑> めっちゃ恥ずかしいんだよね、こういうの。すごい恥ずかしいんだよね。は い, はい。さて、そろそろ、白秋の音終了なんて言ったの<笑>おまけが終わります。どうしたあ、ねぎラだもんね。よく聞くよ。<笑>おまけが終わります番組では。<笑>はい。<笑>はい、えー、っと、みさんのおま、お便りをお待ちしております。<笑>はい、<笑>はい、宛先は 遊ぶとに遊ぶとに一緒に頭強打したり、ね、痛かったり、ね。はい はバーイーバーイーのいいうっそ。